お花紙セロテープワイヤーを使ってとても簡単にできる藤棚の作り方です。50センチ角ぐらいの布を広げ。藤色のお花紙を何枚も重ねて細く切っていきます。1 8分の1の細さになったら真ん中で切り1 3分の1だけ折ります。これを三角形に切っていきます。 開いて同じように三角形に切っていきますこうすると出来上がりが藤の花っぽく見えます出来上がったら布で包んで揉んだり振ったりしてしっかりとほぐします布の上に広げたら両端を持ち上げて真ん中に集めますセロテープを長く切りお花紙に押し付けて貼り付けます余分なお花紙は 振ったりしごいたりして取り除いておきます作業しやすいように時々布の両端を持ち上げお花紙を真ん中に寄せます静電気でお花紙が手にくっつく場合は保湿性のあるハンドクリームを塗ると作業がしやすくなりますお花紙がなくなるまでセロテープにくっつける作業を繰り返します お花紙が少しだけ残った場合は、短いセロテープにくっつけ、今まで作ったものに継ぎ足します。花ができたら、葉っぱを作ります。緑のお花紙を2枚重ねて、八つ折りの屏風折りにします。それを半分に折り、葉っぱの形に切ります。真ん中の部分をワイヤーでねじったら、折り山を潰すように広げます。 ワイヤーが内側にくるように2つ折りにすれば、葉っぱの出来上がりです。この葉っぱの内側に両面テープを貼り、藤色の花房を5本ぐらい貼り付けます。両面テープがなければ、1本ずつセロテープで貼り付けても構いません。落ちた花びらも集めてセロテープにくっつけ、つなぎ合わせて使いましょう。 これと同じものをたくさん作り、つなぎ合わせていきます。つなぎ合わせるのには、園芸用のビニール帯を使います。葉っぱでビニール帯を挟み、ホッチキスで留めます。これを繰り返していくと、長い藤蔓に花が咲いているような感じになります。ワイヤーの両端を引っ張って留め、花の間隔を調節したら、藤棚の出来上がりです。 戸口や窓辺に飾ると、ふわふわと揺れてとても綺麗です。ワイヤーでつないでいるので、外すのもとっても簡単。あっという間に外せます。ペタペタと遊び感覚でとても楽しくできます。ぜひ挑戦してみてください。